は炎天下というキ リ, キリ前のオリジナル曲です花火大会をモチーフに会場を行き交う観客花火を打ち上げる花火師そしてそ空夜空に打ち上がる花火を表現します、えー、皆さんお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますそれでは参ります踊り子気をつけお客様にレイ 数多の魂ここに咲く鼓動高鳴る今宵の祭り始まりを告げる鳴子の響き 11代目キリキリ前いざい。 光が舞う。 気をつけお客様に最高の笑顔で礼ありがとうございー元気だったあー い, いチームです。<笑>はい